陸上界申請はドルーリー主演里だけじゃない。男子にもスーパー中学生あり。全国男子駅伝は新記録連発のマシコヨータに大注目。全国都道府県対抗男子駅伝が1月22日日に広島で開催される。女子では岡山の中学3年生。 ドルーリー・シュエリ、シエリが区間新記録を出し大注目されたが、男子にも日本中学記録を連発するスーパー中学生がいる。ニューヒロインとニューヒーロー1月15日に京都で開催された全国都道府県大公女子駅伝で大きな注目を浴びたのは一人の中学生ランナーだった。岡山の中学3年、ドルーリー・シュエリ、シエリ。 3区を任されたドルーリーは38位でタスキを受けるとわずか 3km の間に17人のごぼう抜き。さらに従来の区間記録を8秒も更新し9分2秒の区間新記録を打ち立てた。この新たなヒロイン誕生を多くのメディアが取り上げ話題を集めた。 そして、1月22日に広島で開かれる男子の全国都道府県対公駅伝でも、ドルーリーに続き、スーパー中学生が大きな注目を集めそうだ。昨年、急成長を遂げたのが、福島のマシコヨータ、鏡江市中3年、という選手。福島といえば、東京五輪男子1万メートル日本代表の藍沢明、朝日加勢や、 作家のオレゴン世界選手権男子5000メートル代表の遠藤ひなた、住友電校、といった現役トップアスリートを多数輩出しているが、また一人、楽しみな選手が出てきた。マスコは中学2年の時には、県大会で5位入賞という実績があるものの、まだまだ全国区で名前を知られた存在ではなかった。 2年の夏の時点で3000メートルの自己ベストは9分01秒50。つまり、トラックとロードとでは単純に比較はできないものの、先日のドルーリーのタイムとそれほど変わらない、ドルーリーのタイムが即すぎるだけで、2年時のマスコのタイムも十分にし見記録と言えるが、 中学記録連続更新の衝撃ところが、2021年11月に強風の吹き荒れる悪条件下のレースで8分44秒77と8分台に突入すると、一冬を超え、昨春に一気にその才能が開花した。遠藤が持っていた福島の3000メートルの中学記録、8分31秒26を上回るパフォーマンスを春先から連発する。 そして、昨年8月10日の東北中学校陸上大会では、ついに8分15秒04の日本中学記録を打ち立てた。 その9日後に、マスコの地元福島で開催された全日本中学校陸上競技選手権以下、前日中は5位までが大会新記録というハイレベルなレースになったが、地元開催のプレッシャーも跳ね抜けて、見事日本一に輝いている。衝撃はさらに続く。 10月3年ぶりに開催された国からだには少年男子 B3000 メートル、少年 B は中学3年、高校1年世代のカテゴリーに出場。高校生の鈴木隆院、千葉谷千代松陰隆史、特地大は長野作長成功には話されたものの、マスコは第2集団を引っ張り、自身の中学記録をさらに更新。 8分11秒12まで記録を伸ばした。マスコが塗り替える前までの中学記録は、石田公会、検討用大が2017年にマークした8分17秒84。マスコはその記録を一気に6秒以上塗り替えたというわけだ。 ちなみに、国体では鈴木と口が高校1年歴代1位、2位の吉見記録をマークしたが、マスコの記録も高校1年の記録でも歴代3位に相当する。もはや中学生の枠に収まらない選手と言っていい。歴代1ケラ3位がいる逸材揃いの世代ただし、注目の男子中学生はマスコだけに限らない。 前日中の3000メートルが5位までが大会新記録だったことからもわかるように、マスコのライバルにも好選手がずらりと揃う。まずは山形の菅野玄太、山形中中3年。マスコが最初に中学記録を更新した東北大会で、最後まで競り合ったのが菅野で、彼もまた従来の中学記録を上回る8分15秒21をマークした。 12月の全国中学駅伝では3区で区間新記録を樹立し最優秀選手賞にも輝いている。前日中でマスコに次いで2位だった兵庫の新妻良子平岡中は国体でもマスコに敗れ4位だったが8分16秒78の吉見記録をマークしている。この記録もまた前年までであれば中学記録だ。 つまりは、3000メートルの日本歴代1位、2位、3位が、この学年に揃っているということだ。新妻の双子の弟コウツチノトも、底力がある。全国中学校駅伝では、一区両子、6ッ高コウツチノトと、揃って区間賞を獲得している。これほどの逸材が揃う中で勝ち続けるのは、マスコといえども、決して簡単なことではない。 それでも、マスコは速さだけでなく強さをも備えた選手で、積極果敢なレース運びが大きな魅力だ。1月22日12時30分に暴報が鳴る。その前にマシコヨータの名前を覚えておいてほしい。取材文、和田里氏写真、共同通信、和田里氏